はいみなさんこんにちは、フラワーアーティストシーです。今日はガーベラを使った可愛い花束を作っていきます。ガーベラはね、とってもポピュラーな花なので、まあ、結構どこの花屋さんにでも置いてあるんですけれども、この花束を作っていく上の注意点というのがあるんですね。えなので今日はも う, こうフラワーデザイナーさんでも、フラワーアーティストさんでもね、お花屋さんでも、まあ、これ誰でもね、最後まで見逃さないでしっかりと見てください。えではね、早速作っていきましょう。どうぞ。 はい、えー、では始めていきます、えー、まずこうガーベラをね持ちます、えー、そしたらガーベラに先ほど丸めたこのドラセナの葉っぱを下からねこのように添えるように持ちます、えー、この時の注意点なんですけどこれあの上からガーベラの花びらに力を入れるとガーベラの花びらがこう反ってしまうんで下からねこうデリケートに扱ってください プラスの発生になります、えー。ガーベラはちょっとこうグルーピングしながら使っていきますね。 で必ず下からホールしますね。カーネーションのピンクをいます。 でバーゼリアを入れますね。ええー、そしたらこうバーゼリアの葉っぱもね、こう入れていきます。下の方についての葉っぱをこう回っておいて使うんですね。で、ここでナデシコをね、入れていきます。 こういうような感じになってますね。えー、そしたら最後にこのナルコを下のところに入れていくんですけれども、ここでね注意点ありますね。こうガーベラのね、今ね茎がこの外側に来ている部分がありますよね。ここガーベラの茎ですね。これがこう外側に来てます。スパイラルの外側に来てますね、えー。このまんま結束の紐とかをかけるとここ折れちゃうんですね。 なので必ずここをこう葉っぱでホールドします。このようにホールドします。そういうホールドすることによって、この紐が結束する紐がこの葉っぱの上を通ってきますね、えー、こうしないとガーベラ折れてしまいます。ここ注意点ですね。 はい、えー、こちらで完成ですでは結束していきましょうはい、えー、こちらで完成ですでは正面から見てみましょう はいえー、こちらの花束はいかがだったでしょうか結構かわいいでしょうやっぱガーベラはねめちゃくちゃかわいいですよ、えー、ただねこのガーベラが反っちゃうとこのかわいさもこう反映しちゃうんでこのガーベラはね反らないあのテクニックは必要です、えー、なので動画の中でも言いましたけどしっかりとあのテクニックを使ってください、えー、ちょっとしたことなんでねやっぱり実践するのとしないのとで見栄えが変わるんじゃねやっぱりやった方がいいですよね是非、えー、やってみてください えー、ではまた次回も可愛 い, い、かっこいいあなたはあれで見るとちょっとわかんないですけどね、えー、どんどん紹介していきたいと思います。えー、また次回お会いしましょう。See you next time!Flower TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら。こちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。また Twitter のフォロー、またアメブロの方でもね、毎日ブログを書いてますので、そちらもぜひチェックしてみてください。 では一人でも多くのチャンネル登録をお待ちしております。